本日お日様が顔を出してきてくれましてちょっと暑いかなという感じではありますけれどももっともっと会場を熱くするべく精いっぱい踊らせていただきますのでお手拍子お心りますどう何卒よろしくお願いいたしますそれでは参ります。 さあさあ心を一つにに親切す 早く帰るの